こんにちはブロードです今日はですね生活水準を下げるとどんな効果があるのどんなデメリットがあるのというお話を僕の実体験を加えてお話ししていこうと思います皆さんコスパいい生活だとかあのミニマルに生活することがいいよっていうふうに僕が発信してるんですけどもいかがですか実際やってみるとわかるとは思うんですけどもやらない場合って結構あの疑心暗鬼にしますよね今日はその生活水準を下げた時の効果と実際にどんなことができるのか といいう話話を具体的に話していこうと思います僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとかコストパフォーマンスのいい生活を配信してますよかったらチャンネル登録お願いします生活水準を下げるって結構意外と難しかったりしますよね例えば富豪例えばお金を持ってる人たちがフェラーリ買ったりだとか高級タワーマンションに行ったりだとか海外で生活したりっていう風にもう自分の生活の水準を上げること生活にかかるお金をバンと上げてしまうと 1回上げた生活費ってなかなかか下げにくいですよねっていう話を結構巷ではされると思うんですけどもただ下げることによって結構メリットもあって下げるのが難しいんですけども1回下げていくことによるとやりたいことにお金が使いたいだとかあとはコスパのいいアイテムを使いたいだとかっていうふうに生活がよりしやすくなるので今日はコスパのいい生活の方法と具体例をまとめていきます。 今日はですね、6つのパートに分けてお話をしていきます。で、実際にそのメリットを6つお話しして、あ、これだったら私もできるな、これだったらやってみたいなっていうふうに思った方は実際にやってみてもらって、生活をより豊かにしてもらえればなと思っています。まず1つ目。1つ目何かっていうと、やりたいことにお金が使えるようになります。生活水準を下げるメリットは、やりたいことにお金を使えるようになること。例えば趣味があったりだとか、例えば僕で言うと、結構本が好きなんですよね。 本を読みにブックカフェに行ったりだとかあとは本を、えー、Kindle のアンリミテッドって言って、えー、月々月額制980円で何冊でも読めるっていうサービスがありますそういったサービスを使うお金に使えるという感じですやりたいことにお金が使えるようになるんで、えー、コスパ生活をするといいですよっていうことを僕は、えー、何度も言ってる感じですいや生活水準を下げてもやっぱりやりたいことにお金を使うっていうのは大事ですよね、えー 例えばですけど僕が昔銀行員だった頃ってあの3年目にようやく年収500万円になるっていうふうに言われてる時代でしたなんで実際500万円稼い で, でいっぱいお金を持っていったとしてもやりたいことにお金と時間を使えないっていう人が結構いたんですよね例えば資格の勉強だとか例えば接待ゴルフ接待飲食接待飲みっていうふうにもう上司はすごく時間拘束をされていました それと同じようにやっぱり社会人になると飲み会だとか近くの勉強、えー、接待とかっていうふうに結構時間が取られる人も多いのでそういった意味でやりたいことにお金を使えるように生活水準を下げておけばより時間とお金が使えるようになるんじゃないかなっていうので1つ目、えー、やりたいことにお金を使えるっていうのを挙げてみました次2つ目2つ目なんですけどもコスパのいいアイテムを探すようになります僕がコスパのいい生活 例えば月額ののランチの話とかします、ね、そういうふうにやっぱりいろいろと情報のアンテナを張ることができるようになってくるので意外に生活水準は上がってきますかかるお金は下がるんですけれども生活の質はどんどんどんどん上がってくるかなという感じです生活水準を下げるんですけれども下げることによっていろんな情報をゲットするとやっぱコスパのいい情報をゲットしやすくなっている例えば家賃0円 ほぼほぼ0円で生活したりだとかあとは月額6000円のランチ食べ放題のサービスを知ったりだとかっていう風にアンテナを張ることができるのでより生活がしやすくなりますこれ2つ目がコスパのいいアイテムを探されるようになるっていうとことでアンテナ張れるようになるというのが2つ目のポイントです3つ目意外と家賃が低くても生きていけるんだなっていうのを知ることができます結構固定費固定費っていう風に言われる と思うんですけども家賃っってて結構なお金かかってくるんですよ例えばえ月々5万円だったとしても教育費で1万円6万円、えー、だとかあとはね水量代光熱費っていう風にいろいろと重なってきて月額7万円ぐらいかかったりするご家庭もあるかとは思いますで家賃って一旦下げていくと意外に生活できたりするんですよね やっぱり家賃が下がが下下るると固定費も下がるので生活しやすい生活水準を下げるためにも家賃を下がるっていうのは結構ポイントになります次4つ目4つ目なんですけれども海外に行く余裕ができるこれは結構大事なポイントかなと思っています、えー、僕がすっごい海外好きなんですよなんでかっていうと日本 の, あの銀行時代の時に結構あの上から圧力をかけられてもう日本の会社が嫌だなっていうふうにすごく思ってました なんでそういった過去もあるんですけども、やっぱ海外に行くとあ。こんな生活でもいけるんだ。とか。海外まあ、日本がもうすごく規律が正しいというか、軍国主義の名残だというか。あとはそのね。自分があの周りを見てるで、自分で自尊心を働かせながらも、周りの空気を読むっていう文化がありますよね。そういう何て言うんですか？人に気が使える文化が日本にはあるんですけども。海外にはそれほど日本よりもえー。あ 高くないとなんで結構適当な人とかが多いなっていう印象があるんですけども例えばフィリピンだとかもうすごい人数でアルバイトが働いてたりするんですよ例えばマクドナルドみたいなとこ行った時にもう日本だと5人ぐらいであの回してるようなオペレーションを、えー、フィリピンではあの15人とかでやってるような感覚もう感じするぐらい結構もう適当なところも結構あるんですねそういった海海外外の良さ海外に 行くことによって日本ってあこんなに厳しいんだというか日本ってこんなにきっちりしてるんだっていうふうに海外と日本の差を知れるっていうのはすごくいいポイントになるなと思ってますなので4つ目が海外に行く余裕ができるってことで5つ目何かっていうと海外のの物価の安さを知ることです生活水準を下げるために海外に行くと実際海外でも生活できるなと思っちゃってでプラスフィリピンだとかでシャワーが出てこないとかっていうのが結構あったりするんですよねもう普通に。 日常でもうシャワーがちょろちょろっとしか出ないようなホテルに当たったりだとかもうだいたい5000円とか6000円払ったにもかかわらずお湯が出ないとかっていう時もあるんですよ、まあ、もう稀ですけどそういう風なマンションアパートの外れも引いてしまったりすることもあるというぐらいの世界があるんですよそういった物価の安い国だとかまだまだきっちりしてない国 っていうのを実際に行ってみてて行ってみることによってそこで生活するとあ意外にシャワーちョロちョロでも住めば都だなという か, か一旦慣れてしまえば全然行けちゃうんだなっていうのが分かったりしますでも日本のシャワーって相当すごくてもうどこもすごい水圧で出てきますよねそれって海外だと、まあ、珍しいんじゃないかなと思うぐらいな気持ちです僕が昔マイアミに住んでた時にマイアミで1週間5万円ぐらいのあの ウィークリーマンンションにもう泊まらざるを得なかっったた時があったんですよ。その時にあの1週間5万円ですよ1週間5万円にもかかわらずシャワーが出なかったんですよっていう生活がありましたもう本当ありえないなと思ったんですけどでそれでねクレームしたりだとかしたんですけどね全然治らなくて返金もされないっていう状況がありました そういうふうにあのやっぱりあの海外だとお金をね使ったところででも生活水準的には日本よりも低かったりするんでそういったいろんなところで生活をしてみるとあの日本の3万円ぐらいの家賃の場所だったりだとかあとはまあ4万円でもそこそこ綺麗なところに住めますよねそういった日本で4万円3万円台の家賃でも生活できるようになるという意味で5番目に海外の物価の安さを知るっていうのを挙げてみました。 次、最後は6つ目なんですけども何かって い, いうところです。もう先ほどから海外の生活だとかアメリカのマイアミの話だとかあとはフィリピンのセブトの話だとかをしてるんですけどもやっぱりもう日本ってすごいんですよ本当に安全で安心でっていうふうに言われてるんですけれどもやっぱりそこまできっちりしなくても生きていけるなっていうところが見つかってくるわけですよね。 やっぱり海外で生活してみると日本の生き方ってちょっと気難しいなと思ったりするところもあったりだとかあとは日本の社会って厳しいなというかもう周りの目をみんな気にして自分がやりたいことに愚直に挑戦してないなと思ったりとかかたやそういう見方もあるし実際は保 守, 保守的というかしっかり規律を守ってしっかり文化を守ってっていう風に考えられたりだとかもう多様性な生き方があるのでそういった意味でもあの多様な生き方を知れる。 生活水準を上げる下げることによって海外に行くことによって海外でいろんなことを知ることによっていろんな生き方を知れるっていうのはポイントかなという感じです今日はですね生活水準を下げる効果下げた時に実際どうなるかっていう話をしていきましたで僕がいろいろと実際下げていった結果海外が好きになって日本を海外から俯瞰しながら見れるようになったりとか えー、実際僕も日本めちゃくちゃ好きなんですけども日本食おいしいなっていうふうに海外に出たからこそ思えるようなポイントだとかっていうふうにやっぱり比較することによっていろいろと発見もありますよっていう話を今日はしていきましたいかがだったでしょうかやっぱり生活数字を下げたり、えー、固定費を下げたりっていうふうにいろいろと考えていくことによって見方も変わってくるとなんで僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活をどんどんどんど ん, どん配信してるっていう感じです よかったらね、チャンネル登録していただいて、今日の動画はいいねを押していただければ嬉しいです。また Twitter もやってます。よかったらね、Twitter フォローしていただいて、コメントください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。